Google フォームでテストを作る4回目懲戒問題を作る 4-1 イラスト・写真・音声ファイルでビデオを作成まず写真かイラストを PC にダウンロードしておきましょう また、使う音もダウンロードしておきましょう。イラストと音の準備ができたら、こちらのサイトに入ってください。Tunes to Tube というサイトです。Google のアカウントでサインインすることができます。自分の Google アカウントを見つけたら、 こちらをククリックしてください。するとこのようなものが出てきますアクセスをリクエストしています OK の場合は許可一番下の許可このボタンをクリックしてください次にこのボタンをクリックしてくださいイラストと 音声ファイルをアップロードしますはい、まずこのようにイラストをアップロードします1番、2番の順番にクリックしてくださいここを見てくださいイラストがアップロードされましたと書いてありますね次に音声ファイルを アップロードしますさっきと同じように1番、2番の順番にクリックしてくださいこちらを見てくださいイラスト音声ファイルがアップロードされましたね次にこのボタン、右側ですね このボタンをクリックすると、ビデオを作ることができます。はい、ビデオを作りました。こちらを見てください。YouTube のビデオのリンクがここにあります。この YouTube のリンクにアクセスすると、このような画面になります。 つまりビデオが YouTube にアップロードされたことになります次の問題を作るときはここをクリックしてくださいね 4-2 YouTube のビデオのリンクをテストに貼る Google フォームに戻りましょう。懲戒の問題です。こちらのビデオのボタンをクリックしてください。はい、このような画面がさっきも出てきましたね。ここの URL というところをクリックしてください。そして先ほどの YouTube のリンクをここに貼ってください。 するとこのように画面にビデオが出てきますそしたらこちら4番「選択」というボタンを押してくださいするとここに先ほどのビデオが貼り付けられましたこのビデオは大きくすることもできますそしたら次ははいタイトルを書きますね はい、懲戒の問題ナムさんは病院でケンさんに会いましたはい2番じゃあ問題を書きます1聞いてくださいそれから1から2の質問に答えてくださいこのような問題を作りますそしたら3番ここを押して問題を作っていきます 1番の問題です。点さんはどうして病院に行きましたかという問題を作りました。はい。そして選択肢を書きますね。はい。そして2番を作ります。2番も同じように問題を作ってください。必須にしたり、 答えを決めるのも同じです。このようにしてテスト作りが終わりましたこれで終わります。